次に福島みずほくの質疑を行います福島みずほくん希望の会、えー、社民党の福島みずほです、えー、総理にお聞きをいたします、えー、柳瀬さんが、えー、2015年4月に加計学園と、えー、官邸であったっていうのをいつ知りましたか安倍内閣総理大臣ああの柳瀬首相官が あったということについてはです、ね、あの柳瀬秘書官が述べておりますように、その後、今井秘書官に話をしたと、えー、すみません、あの今井秘書官、えーとえー、からですね、今井秘書官に話をしたということでございますが、えー、私がです、ね、その、柳瀬秘書官からそのことを聞いた今井秘書官から話を聞いたのはです、ねこの、このゴールデンウィーク中だったと思います。 えー、が、柳瀬元秘書官が国会に呼ばれれば、学園関係者と面会したことを認めるといった報道が流れ、その頃ころにです、ね、今井秘書官から報告を受け、私も知ったということでございます。福、はい、島みずお君。ゴールデンウィーク中に今井秘書官から聞いたということですね、改めて確認します。安倍内閣総理大臣。えーまあ、なぜ、このゴ ー, ルデン、まあ、ゴールデンウィークですから、ゴールデンウィーク中だったということで覚えているんですが、同時に概要をしておりまして。 そのの際だったのかなとも思います。あの飛行機の中だったかもしれませんが、最終日に立つ前だったかもしれませんが、あのまあ、そういう今申し上げました報道がなされたときにです、ね、秘書官から説明があったというふうに記憶をしております。 福島みずわ君、はいえー、柳瀬秘書官はこの間の参考人招致で、ちょうど約1年前、閉会中審査の前に、今井秘書官に加計学園と会ったという記憶があると伝えたと証言をしました、重要なことだと思います、今井秘書官はなぜそれを聞いて、その時点で総理になぜ伝えなかったんですか安倍内閣総理大臣。あのののこれれはですね今井秘書官にによれば、えー、昨年夏の閉会中審査の前に 柳瀬元秘書官と今治氏の方が面会したとの 報, 告報道があった際、一度、柳瀬元秘書官に事実関係を確認したということであります。その際、柳瀬元秘書官から、加計学園関係の獣医学の専門家から話を聞いた記憶はあるが、今治氏の方と会った記憶はないとの話を聞いたとのことでありました。ただ当時は今治市ととのの面会のが焦点となる中で このやり取りを含め、私に報告を行なかったということでございますが、と同時に、ですねいわば私が柳瀬その元秘書官と、ですね、こういうことについて。 口裏等を合わせているということはですねあってはならないことでございますので、その際、まあ、柳瀬秘書官は参考人として呼ばれておりましたので、このやり取りについては私に伝えないほうがいいだろうということだったということでございます、でその後ですね、その後、今秘書官も柳瀬秘書官とは、こうしたことについては連絡を取ってないということでございます島君、はい、全くひどい話ですよ。 去年の閉会中審査の前に今井秘書官、あなたの右腕でしょ、筆頭秘書官は柳瀬さんが加計学園の人と会ったということを、えー、聞いたんですよ、聞いたんですよ、柳瀬さんはこの間そのことを証言しました、にもかかわらず今井秘書官はあなたに伝えない、そんなことありえないですよ。 当時は今治、愛媛とあったかどうかが争点でしたが、加計学園の人間とあったかどうかも重要なことです、この1年間の空転は何ですか、今井秘書官は秘書官として不適格じゃないですか、あるいは総理は聞いたんじゃないですか、あるいは今井秘書官は柳瀬秘書官に口止めをしたんですか、全くおかしいですよ、まさにえこの点に関して、今井秘書官の承認喚問を求めます、えー、理事会で協議をさせていただきます。はいで この間、柳瀬秘書官は4月前後3回にわたって官邸で加計学園の人たちと会ったということを認めました、これも極めて重要なことです、全く不自然と思うのは、一切総理からの指示もなければ報告もしていない、これおかしいですよ、私も短い期間ですが大臣をしましたが、秘書官は、まあ、その範囲内で動く。 そのこと、あなたの大友人と官邸で会いながら、一言も報告しない、ありえない、いかがですか。安倍内閣総理大臣。あの、えー、この柳瀬秘書官はです、ね、まあ、先ほどだいぶすでに答弁をしているところでございますが、あいわば、あ さまざ、あ、まな方とですね、面会をしているわけでございますが、そういうこと等の報告については、私の何か政策的な判断を求める場合についてはですね、 まあ秘書官6人おりますが、それぞれ報告をいたしますが、そうでない場合は、ですねこれはいちいち報告はしないわけでございまして、分日並みのステージでございます、まあ今日も、えーこれ、これ、この後もですね仕事があるわけでありますが、この短い間にですねいろんなことを私も判断しなければいけないわけであります。判断するだけで一日たくさんあるわけでありますから、その判断の途中経過をいちいちということというのは、これは、されてもこちらの時間が無駄になるわけでございますから、そういうことについては、ですね報告はいちいちして いとます。また、柳瀬秘書官は、ですね、この、えー、会った後、この 同, い同じ年のです、ね、数ヶ月後にはもう、秘書官を退任をして、えー、後の秘書官に変わっているということでございます。はい、全くその理解ができません、そして、えー、総理は、6月、えー、去年の6月のこの、えー、予算委員会で、私の質問に対して、6月16日、 いつ知りましたかという質問に対して、構想改革特区の時から知っていましたと答えております、えー、まさに3月13日、去年、この予算委員会で質問したときに、15年間頑張ってきたのは加計学園だけだったんですよというふうにも言っていました、ところが7月の閉会中審査で、総理は突然、1月20日、2017年1月20日に初めて知ったと答弁をしました。1月20日といや違う えー、2000、えー、その構造改革特区の時から知っていたまさに二つ言っていらしてどっちかが明確に虚偽答弁です1月20日に知ったっていうのはありえないですよ総理、えー、3月13日に私に対して、えー、どうして1月20日つい1ヶ月半前に、えー、知ったんですよとなぜ答えなかったんですかそしてもう一つ 15年間頑張ってきたのは加計学園だけなんですよ、それから公募期間が8日間で短いではないかとて私の質問に対して総理は3月13日、こう答えています、だいたい特区は長い国家戦略特区ですから、その前にこれをやるということはだいたい決まっていて、多くの人たちが知っているんですよ、知っている中において、えー、そういう方向で進んでいるということは多くの人たちが知っている。 関係者はみんな知ってるんですよと言ってるわけです、あななたただけ知らかかったんですか安倍内閣総理大臣。あの今、答弁のどこを切り取っておられるのか、私も事前に示しておられませんから、今の私の発言についての反応のしようがないわけでございます。基本的にですね私がこの何回も やっぱ構造改革特区時代に、えー、チャレンジしたというのは、それはもうここで議論になっているわけでありますから、当然そう知っての上の答えであります。知って、知ってるんですね。いやいや、要するに議論<笑> に,、えー、になって国会での議論になっておりますから、えー、そのお経過をもう一度全部私はおさらいをしているから知っているということでございまして、えー、それ以前に1月20日以前に知っていたかといえばそうではないわけでございまして、で、えー、あのお福島 あの議員の方まあ突然の質問に対して私がまあ正確でない答弁したことについてはもうこれは昨年のですね、えー、議論においてこれはまあ修正の答弁をさせていただいている通りまあ何回もこれはお話をさせている通りでございましてその通りだとあの我々があの私が訂正した答弁の通りであろうと、えー、こう思いますまあこれはあの構造改革特区とですねあるいはえ国家戦略特区の時とまあ両方とも、えー、これは今治市が で申請をしているのでございますが、どのタイミングでどうなっていたかということ、あるいは私がいつ知りうる立場だったか、あるいは実際にいつ承知したかということについて、ちょっと若干の混同があって、えーあのまあ、そういうことについては、もうすでにあの訂正をさせていただいたところでございますが、これはですね、私が1月20日以前に、じゃ私が知っていた、じゃあ私が知っているという話を聞いた、おそらくたくさんの方々が、 マスコミも含めて、ですね、いろんなところに、これは聞いているんだと思いますよ、役所も含めて、関係者に、あるいはまた加計幸太郎氏が私とそういう話をしたということを言ってるか言っていないか、岡山県の財界の人たちも含めて、ずいぶんインタビューしたそうでありますが、誰一人としてそれを聞いたという人はいないわけでございまして、そのことははっきりと申し上げておきたいし、私がですね、えー これは前川前次官も含めて、誰一人、その指示をしていないということははっきりと申し上げておきたいと、こう思う次第でございます。実際、大学はですね今、4月から新しい新入生が入って、ですね、まあ、スタートしたわけでございますから、静穏な環境も作っていくことも一つの考え方ではないかと、このように思っております福島みずほ君。総理が私にに対して去年6月明確に 構造改革特区の時から知っていましたと答弁しているからなんです、私はそれが正しいと思いますよ、後からまずいと思って、ですね1月20日、2017年1月20日と言ったけれど、誰も信じないですよ、先ほどもあの他の同僚議員から質問がありました、萩生田さんがこう言ったとか、ですね全部むしろ、えー、柳瀬さんが引いた、あなたの秘書官が引いたレール通りになって、最終的に、えー、加計学園のみ、 のみ認められてるじゃないですか、総理は、熟度が高いのは加計学園だけだったとおっしゃいます、違います、まさに11月1日、規制改革案、規制緩和の案では、広域っていう言葉が入ったために、京都産業大学が落ちたんですよ、熟度が高いからではないんですよ、京都産業大学も、これはきちっといいレポートを出しております。総総理、総理は去年この、えー 参議院の予算委員会で3月13日私に対して私が働きかけていたら責任取りますよとおっしゃいましたこの1年間の間たくさんのことが出てきましたまさに萩生田さんがあるいは藤原さんが言っているそしてまさに総理の、えー 官邸の最高幹部が言っているとかですね、いろんな文書がまさに出てきました。この間の参考人招致で、柳瀬さんが3回影学園と会っていることも認めております。総理、あなたと一心同体の秘書官が実際動いている。また文書の中でもあなたの名前というか、総官邸の、えー、席あまあ、官、えー、最高幹部が言っているとかですね、そういうのが出てきているじゃないですか。 えー、とですね、えー、官邸の平成、えー、9月26日、内閣府、藤原審議官、官邸の最高レベルが言っている、10月17日、内閣府、藤原審議官、総理のご意向、こういう文書が出てきております、そういう文書からいれば、やれば総理の働きかけは明確です、責任を取って、えー、総理は退陣をすべきです。 安倍内閣総理大臣あの今、引用された藤原新、えー、審議官のです、ねえー、発言の中でございますが、同じ紙ですね、同じ紙、重要な一料があるんですが、これは野党の方も新聞もです、ね、あまり引用されないんですが、国家戦略特区諮問会議決定という形にすれば、総理が次長なので、総理からの知事に見えるのではないかとちょっと書いてあるんですね。 見えるのではないかということはです、ね、普通、そう指示をしていれば見えるのではないかということは言わないのではないか、つまりこれをもって、い、えー、わばあこれは総理の意向ということにしようということにしたのではないかという推測も十分に成り立つのではないかと、このように思うでございます福島みずほ君、はいえー。虚偽や公文書の改ざんの上に政治は作れません、えー、安倍内閣は退陣すべきだということを申し上げ、私の質問を終わります。 以上で、福島みず君の質疑は終了いたしました。